ブラッドロッジ来ましたここから回そうか破滅あるねえやったようラーは勝ってないし逃げよう破滅ないなー 熱い眼差しで見られてたこのマイケルめちゃめちゃ見てくるトーテムも燃えてるからここから離れなきゃ結構見られてるのにレベル3にならないんだけど これもしかしてやばいアドオン積んでるああギタっちゃったいやアー早く発電機つけないとまずいな。 おぉ、強化ナイス。ここで結束助かるね。救助行ってくれてる。キャンプしてたのか、よく助けてくれたね。無限ワンパン確定だなー。 ビルと一緒に回してつけ切ろうあれもしかして、ここ地下だったりするよかった違うみたいこっち来てないビル逃げないのすごすぎ スプバ持ち強気だなーあ通れない今のうちに逃げていいに疲れしてくれてる 3日であってもダメかーここつけ切るの厳しいかな仲間が追われてるここで躊躇したら間に合わない猶予で逃げてくれ 厳しい発電機周回できる中心がここなのかな今ビルが追われてるよメグありがとう。 メグが救助行ってくれてるありがたいえ何？なんで急にフック落ちたのここつけるの間に合うか よし通電<タッ>急いで開けなきゃ<タッ>ダメだ間に合わない。 お見失ってくれてる いける3人無事脱出だ。